皆さんこんにちは平成29年5月号の webTV 阿蘇プラスです5月に入り新緑の季節を迎え行楽シーズン本番となりました5月の大型連休の予定はもう決まりですかまだ決まってないというあなた阿蘇市の草千里がおすすめですこれまで草千里へ向かう、えー、登山道路が 熊本地震の影響で一部片側交互通行でしたが先日4月26日水曜日から規制が解消され行きやすくなりましたえこちらは規制が解消された後撮影したドローンの映像です県道阿蘇吉田線の草千里展望所から火山博物館に続くおよそ600メートルが片側交互通行から対面通行になりました 大型連休に工事が間に合って本当に良かったですまた今年2月には阿蘇中岳の噴火警戒レベルが2から1に引き下げられましたので現在はロープウェイ乗り場のある三条広場までも行けます三条広場草千里駐車場の観光施設も大半は営業していますのでこれからの観光シーズンはぜひダイナミックな火山活動とそして雄大な景色をお楽しみください 続いては、オンラインショップ、阿蘇門の旬な情報をお届けする。阿蘇門いいもんのコーナーです。今回は阿蘇門担当の、前畑さんと一緒にお伝えします。よろしくお願いします。し, します。 えー、さて、熊本地震から1年が過ぎました阿蘇もでは地震後復興支援セットを販売し大きな反響をいただきましたが前田さん、この復興支援セットは4月15日でもうう終了したそそでですすねそうなんですこれまでにたくさんのご注文をいただきました。うん 販売個数は1万を超えて、えー、地震で被害を受けた店舗の方々のに大きな支援とつながりましたそして売上の一部を阿蘇神社への再建へ奉納され、えー、復興の助けとなりました本当にありがとうございました、えー、地震から1年を迎える節目にあたり復興支援セットの販売を終了いたしましたそして現在は応援をいただいた感謝の気持ちを込めてありがとうセットの販売をしています そのありがとうセットというのは、まあ、どういった内容になっていますか、はい、このセットは、えー、ASOMO の登録店舗が、えー、復興の支援をいただいた感謝の気持ちを届けたいという気持ちで、えー、思いで企画したセットで、えー、店舗さん発信のセットとなっております。 店舗さん同士で声を掛け合い、協力して作り上げたセットですので、あの今までとは違ったラインナップになっており、えー、店舗さんのありがとうの気持ちのこもったセットになっております。えっ、ー、と6月15日までの期間限定の 特, 特別価格の販売でなっておりますので、えっ、ー、と、えー、かなりお値段の方もあの。 値段を価格を下げていただいているというところもありまして、で今回も復興支援セットと同じように送料込みの価格となってますのでお買い求めいただきやすい、えー、価格ではないかと思います。そしてすでにあのたくさんのご注文もいただいております。そうですよね。もう4月から販売が開始されたので、えー、もうたくさんの注文もいただいているそうですか、えー。この商品私もあの。 ホームページをねあの見ましたいろんな名前があって面白いですしまたあの地震を経験したからこそ防災に関するセットもねありますし今までにないこうあそもの新しい商品になってますよねですねあの店舗さんにお願いをしてお名前をつけてもらったというのもありますのであの店舗さんの思いも入ってるかと思うんですけどもあの防災に関するものに関してはあの まあ、贈り物でもご自宅用でもお使いになられると思いますしまた他にたくさんのセットがラインナップありますのであのありがとうというネーミングもありますしギフトでもあの使えるのではないかと思いますありがとうセットは6月15日までの期間限定販売です、えー、ご注文はインターネットまたは ASOMO カスタマーサポートセンターまでお電話ください また5月3日から7日にかけての連休中は、えー、連休中の発送は勝手ながら停止させていただきます連休中は多くのご注文が予測されるため、えー、配達希望日の指定は2週間後からとなっておりますのでご了承くださいなお a s o のありがとうセットについては後日特集番組で詳しく皆さんにご紹介する予定ですぜひそちらもご覧ください アソモンイーモン今回は復興支援セットに続くありがとうセットについて担当の前畑さんと一緒にお伝えしましたありがとうございまし た, いました続いてはイベント情報です5月20日土曜日に開催される温泉ガストロノミーウォーキングイン麻生内の巻温泉についてご紹介します まずこのガストロノミーという言葉、えー、これはフランス語が元になっていて食で観光客を誘致するという最近ではヨーロッパなどで盛んになっているツーリズムの一つです阿蘇市役所内巻支所をスタートゴールにおよそ8キロを歩くこのイベントではガストロポイントというグルメステーションがなんと6か所もあります。えー、アソで採れた新鮮野菜や 阿蘇名物の高菜飯に田楽、阿蘇大王の炭火焼きや赤牛、さらに地酒など、えー、パンフレットを見るだけでもワクワクする内容です。他にも阿蘇の大自然などが撮影できる景観ポイントもコースに点在していてまた、えー、市内19施設の温泉の中から1つ選んでいただいて温泉にも無料で入ることができます。 お友達や家族でまたデートにもおすすめですよで参加費は2000円で事前のお申し込みが必要です申し込み締め切りは5月15日月曜日までで参加人数が先着300名限定となっています詳細については阿蘇ぼと検索しイベント専用のページをご覧くださいまたお問い合わせについては阿蘇市観光課までお願いします 5月20日土曜日に開催される温泉ガストロノミーウォーキングイン阿蘇内の巻温泉についてご紹介しました今回の WebTV 阿蘇プラスいかがでしたかさて WebTV で定期的にお届けしているようこそ視聴室この番組では視聴からのクイズに答えて 抽選でで豪華な商品が当たるのをご存知ですかえ毎回、阿蘇 o に登録している店舗さんから提供していただいていてえクイズも決して難しくないので皆さん、ぜひ挑戦してみてください。ちなみに5月号は阿蘇鳥宮さんの国産親鳥肉団子とトマトソース煮込み手作りハンバーグのセットが2名様に当たります。 こちらの商品はあそもんいいもんでご紹介したありがとうセットの中にも入っています詳しくはようこそ視聴室5月号をご覧くださいでは今月はこちらの映像を見ながらお別れしましょう阿蘇市狩尾地区にある四杖川沿いに咲いている芝桜です地域の人たちが2年前に植えた芝桜が50メートルにわたって咲き誇っています この地区は、阿蘇市でも地震の被害が大きかった場所で、震災を乗り越えた芝桜は、私たちを勇気づけてくれるかのように、今満開を迎えています。見ごろは5月中旬頃までということです。それでは、また次回も WebTV 阿蘇プラスでお会いしましょう。さようなら。